それでは参ります千葉県もばら市から葵の皆さんですよろしくお願いいたします遠藤にお越しの皆さんこんにちはもばらから参りました大人と申します、えー、結成十二年目となります学校のお祭りの参業をもちまして、えー、チーム活動中止となります九州を前に千葉県内のお祭りが開催できましたこと誠に ありがとうございます。先輩戻ってまいります。どうぞ皆様ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。それでは終わります。葵。夏連覇。 ごありがとうございました。